壁面に飾れる桜模様の扇の作り方です。まず桜模様の紙を作ります。ここでは縦 8cm ぐらい、横 20cm ぐらいの紙を2枚貼り合わせて使っています。型紙を説明欄からダウンロードし、2L 版にプリントアウトしておきます。半紙を4分の1に切り、 細長く4つに折ったら型紙に挟んでホッチキスで留めます型紙の線に沿って花びらや花を切っていきます今回は扇を2つ作るので型紙2列分の花と花びらを作りましたこれをいらない紙の上に広げ インクを薄めたスプレーを吹きつける練習をしますインクがつかない程度に乾かしてから本番用の紙の上に配置を考えて並べますスプレーは右側が濃く左に行くほど薄くなるように吹きつけました少し乾かしてから型紙をのけて上からもう一度薄くスプレーをしておきます完全に乾いたら金色でおしべをかいていきます 絵の具を使う場合は粉でもチューブでも乾くと金色がこすれてしまうので少し液体のりを混ぜておくといいです花の中心から花びらの先の方に向かって放射状に描いていきますメタリックのマーカーを使うともっと手軽に描くことができます完全に乾いたら同じ大きさの黒い紙と貼り合わせます 5mm ほどずらしてからのりをつけ貼り合わせるとつなぎ目がきれいにできます 裏返して、つなぎ目をしっかりと押さえてから、内側に模様がくるように2つに折ります。表から見て、全部谷折りになるように8等分に折ります。この折り目を生かして、山折り谷折りになるように16等分に折ります。扇の下の部分が開かないように、小さく切った黒い紙に糊をつけ、貼り付けます。 広げると扇の形ができました。壁に飾るときには画鋲などで扇の両端を止めてください。扇の持ち手に当たるところに紅白の紙テープを輪にして飾ってみました。和風の飾りのアクセントとしてお使いください。お好きな柄の千代紙や金色の紙で作ってもいいでしょう。たたんでクリップで留めれば、 コンパクトになり何度でも繰り返して使うことができます。